問題集できた新幹線学校すっとかたんすっとかたんすっ と, とかたんたんたんにゃんにゃんぱんすはいやぶれかぶれのやぶいさがたきやぶの中へすっとこださやぶからぽうにすっとこださやぶれたらばれてもっとすっとこださはいやぶれかぶれのやぶいさが Yabunana Kai sut the Korasa Yabu Karabuni sut the Korasa Yabu letter, the Buddha Matis sut the Korasa.